はじめまして、はい、やったー。は<笑>なえなってきてくれてます。日高里奈と申します。<笑>あ、金切れうわ、知っててくれてる。<笑>嬉しい。<笑><笑>ありがとうございます。日高さん、日高さんももちろんご存知なんですけど、<笑>ちょっと今、キャラがパッと出てこな<笑><笑> あ, あ、ありますよね、<笑>それ、やっぱ、全然。すみません。<笑>どうですか、あの今、金メダルを、えー、取られた今の気持ちはそうですね、もう本当、ほっ と, としてます。 あのー、ちょっとごめんなさい本当テンパってます<笑>めっちゃ緊張してます多分あのフリーの、はい、フリーの時よりも緊張してます、ええ、本当ですか、はい、いやなんかあのさっきリスナーさんから聞いたお話によると「東京グル大好き」っていうふうにあのお伺いしたんですけど、はい、アニメとかも見てくださってたんです<笑>あのよく見てますわーはいもちろんねえ靴とかも持っていらっしゃるんですか グッズとかも、あはい、持ってます。<笑>いや、まさかですよ。いや、嬉しいですね。本当にありがとうございます。あと、ゲームも大好きっていうふうにお伺いしたんですけど。ね、モンハンをすごくやってらっしゃるんです。モンハン、モンハンはね、あのう、支、はい、をさせていただいて、一、えー、回モンハンのをや、ずっとやってたんですけど。はい、最新作。 ややらられれれましたか最新作やれてないんですよ、ね、そうですよ、ねね、それからですよよね欲しいんですけどねこ普段モンハンンでで武器っってて何使ってるんすすすかかか僕チチチャャャーーージジアックスチャージアッククススも木木作りりりまままししたよキ<笑>ローマががああら ね, そうですねありがとうございます本当ににお金金す。雑<笑>雑。雑<笑> こっちもテンパってんですありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでね、すごいですね。まさかのめちゃ。めちゃくちゃテンパってたよね。だってさ、めっちゃ緊張してたって言ってたじゃない<笑>フリーの時に緊張してるかもって。そんなことある、えー、じゃあもう緊張同士が喋ってたってことね。<笑>いいね。なんか楽し い, い。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、うん。